皆さんこんにちはありがとうございます高根沢からやってきました舞高根と言います今日は全員揃うことはできなかったんですけど少人数でも楽しい演舞をしたいと思いますそして二曲目には新曲を出してみたいと思います本日初披露ですぜひよろしくお願いしますお願いしますそれではくよはっ 構えはっ !?3 年の塔を持ち奇心と呼ばれたアシュラ今展開への道が開かれたアシュラ未 ありがとうございました。